季節が走る鏡に挨拶かか私だけの体を委ねて操られる私は楽かしまいますだけ青命本命聡明安く楽しい梅メダル、私は何たま の, の文字が固まった世界溶かしてく一秒じゃもう言えないもう言えないさよなら愛されたことを愛せことで返せないあ笑えない 誰から一体だって人生すべてが芸術だって寂しく体も感情さえ価値あるものにしたくて最終末的創建に憧れた私の非を願いはくっつ先で叶うそんな希望を持ったアムスあんやだって泣いて時には明日も信じない繰り返すいつまでも弱々しく傾け食り届けに楽観的人生味に一をしている私は論理最後届かない思い笑顔に私が生きたい今す全てを止めて